おはよう。珍しくバラバラでね、みんな。うん。おはようございます。<笑>おはよう。おはよう。<笑>今におはよう。<笑> うん起きて。 これ今今ししたんでしょそれか、えー、ってやつ、うん、今いいいい、えらいぞムチ変えるんじゃないよはい、てこどいょてくれたらいいね。 な<笑>ひまわりもおしっことうんちしたひまわりが。あえらいな<笑> 新新新しししいいいいいいだ思っってたたたたたのフレッシュな感じだったねお、動き始めた<笑>、うん、およく気づす、ね、すごいです ど, うかないどうぞ。 待ってようか。<散 happy> な, くなるよ歩いったが体動きよく絡るんじゃない ほんまやうんポうじゃんロークしてるからちょっとバスワークしてあげてこの手なんですけどこの手<笑>この手は動かないって決めたって<笑><笑>くっついてますよこれ手が、うん、頑張ってあー5 <笑>もうちょっ寝たかった さささん、ん、んこれ、うん、手が抵抗ししててますねね<笑>くださいお っ, っ, っんとこれねねええ、起きて、うん、お、いいぞ動いた手が。<笑>うん じゃあもう動けるよそれくっついてたやつでしょはい、うん、はい、いいねはい、いらっしゃーえらいえらい、えら い, い, い、えらいはい、おはようございますはい、いってらっしゃーはい、こう、はい、ちゃんうちにかきやっか、え<笑>らいねうん、としながら行こうかねあ、急に行くんだ、うん、あ、ちょっと、ちょっと行っと お待ちうと、ん、ってしてくださ、はい。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 掃除するからね、一 い, いのかなと思ったから、また、あ、聞いてます お尻替え て, て, てるのか。